痩せたいだけど簡単なことばかりやってしまっている。今回は痩せるために大切な代謝というのを味方につけるワンレックランチというのを紹介していきます。今回はたったの10回を初級、上級と2種目紹介していきますので一緒に頑張ってもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見ることで痩せるために大切な代謝、そこを味方につけることができる 足痩せお腹痩せが可能なスクワットを知ることができます一緒に頑張っていきましょうはいみなさんこんにちはタートルです 今回ですね、痩せるために大切な代謝というのを味方につけることができる、ワンレックランジというのを紹介していきます。各10回です。初級、上級と2種目紹介していきます。痩せるために大切な代謝を味方につけることなんですけども、やはり弱い筋肉で大きな筋肉を鍛えることが代謝アップにつながります。そしてもう一つ、痩せ筋とも言われている褐色脂肪細胞。 背中に主にね、多く集まっている脂肪細胞なんですけど、そこっていうのは、年を取るごとに減ってしまって、やはり痩せにくい、太りやすい体質に必ずなっていくんです。そこをまたさらにスイッチ入れるには、使うことしかないんです。そして今回、太ももの裏とそして背中、褐色脂肪細胞を活性化させるための背中、そこを使っていけるやり方になります。で、ランジといえば、 前のももをね、鍛えて、前ももがガチッとね、筋肉質になったり、女性ではランジをすると足が太くなる。スクワットをしたら足が太くなるからしない。そういった方も多いと思います。今回は安心してください。ももの裏に効きます。で、ももの裏を鍛えることで、実はお腹が凹んでくるんです。前のももより裏のももの方が、大体の方が力が弱いです。で、前のももの方が強いと、前のももが引っ張られるので、 骨盤が少し前傾になってしまってお尻が出て腰が反れてお腹が前に出るそういった姿勢になってしまうんですそこを裏ももを鍛えることによって骨盤が立ちやすくなりますそうするとこうなってしまっている骨盤がこうなってくるのでお腹っていうのは自然とへこむんですそして骨盤が立つことによって もも裏とお尻に力が入って、お尻が締まりやすくお腹が凹みやすくなります。今回のワンレックランジはとてもメリットがあるエクササイズになりますので、一緒にやっていきましょう。まず初級から紹介していきます。ワンレックランジなんですけども、主に前足に体重を乗せていきます。足を揃えた状態から、まず右足を少し後ろに下げます。これくらいです。通常のランジは、 これくらいまで下げます。ですが、今回はこれくらい。この状態で、後ろ足はつま先立ちです。あまり体重乗せません。前の足にしっかり体重を乗せて、前足を少し曲げます。このまま、手に何か持ってるイメージで、つま先の方に体を下ろしていきます。そしたら、ここで、 お尻をししっっかり出して、背中はまっすぐです。ぐで手を腰に持っていきます腰に持ってったら肩甲骨をキュッと寄せて脇を締めてこれで体を起こして1回ですもう1回やってみます手は前に伸ばして棒を持ってるイメージです前足少し曲げて後ろ足は体重は軽くですこのままつま先の方まで手を下ろします ぐ膝はこれ以上曲げないちょっと曲げたままですぐーっとつま先まで降りる手は腰脇を締める肩甲骨を寄せる体を起こすっていうのを各足10回ずつやっていきましょうちょっとベッドでは難しいのでできれば床でやってください途中で腰が少し痛くなった方はそこでストップして待っててください しっかりね腰が反れてれば腰が痛みにくいんですが丸くなっちゃうと腰にくるのでしっかり肩からねお尻まではまっすぐ保ってまっすぐできるだけ保ってくださいそれでは10回ずついきましょう左足を前に出して右足少し下げていきます321 g o ゆっくりです 1手は腰脇締める起き上がり2後ろ足は体重軽くです345 8910反対いきます後ろ足は体重軽くです前足少し曲げていきます321ゴー 1腰無理しないように2前足にしっかり体重を押して三。 肩甲骨しっかり押してしんち89 今の初級編で腰が痛かった方はちょっと上級は辛いかもしれませんですがやり方だけでも見てくださいまだ腰が痛くなかった方いけるよって方はね上級頑張っていきましょうちょっと辛いです上級編はワンレッグでジャンプします軽くですラウンジの体勢をとります両足90度ここから手は自然にこういう感じで動きますやってみますここから ここういうい感じで1回ずつこの体勢に戻ります飛ぶんですが降りるのはゆっくりなのであんまりドンどンんどんしません音が出ません大丈夫ですこっから降りるのゆっくりこういう感じですこれを各10回やっていきますとにかく降りるのはゆっくりですスマホは顔の下に置いてください頑張っていきましょうラスト10回いきます 2345前足ゆっくり曲げて67891回ずつ膝をついてバランスとって10よっしゃ反対膝痛い方は無理しないでくださいいきます お疲れ様でした最後のね上級編。 これはね息がねすごい上がるんですねやった方はね息上がってると思いますあとはね普通に聞き流してください今のね上級編なんかは特に朝一やると効果的です朝一やると心拍が1回上がってそして今のは全身使うので一日体がねとてもポカポカして代謝高く一日カロリー消費をね多くすることができますやはり 朝から筋肉使わないと朝から体ってだるいんですけど朝一回ね力を入れておくと何気に体がねよく動いてくれるんですこれは疲れてる時にやっても同じです一回疲れてる時っていうのは筋肉がやっぱり使いたくなくなっているだから体が重たい疲れてる感じがするっていうふうになるんですけどそこで一回ドカッと力を使うと筋肉がまた活動的に動いてくれるんで 疲れていても、実は筋肉使うと、体も脳も楽になります。もちろん体調悪い時とかは別です。疲れてる感じがする時、すごい運動して疲れてるなら別です。ですから基本的には、体より頭の方が最近は使ってる方多いんで、そこのバランスが取れないと、体がね、疲れた感じになるんで、よくね、頭を使う人ほど、よく体を動かした方がバランスが取れます。ということで、頑張ってやってみた方、